演武したいと思いますのでご声援よろしくお願いします折り物が 花 が, が咲いたような美しさでした。しかし幸せな時は長く続きますおりしを、都に帰ることでいつれは旗を折って来る日も来る日も思い人に会えるよう祈っています 俺 が, アシカがてってこ前お参りの屋台出身で当たりを再開した娘。 のが人ちにしをまといいが人しをてははのなん思ここにありがとうございました 本日2度目の演武そして、